皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回は山梨でプレオープン中の7インチキャンプさんでソロキャンプをしてきたのでキャンプ場の紹介をしていきます都内から向かう場合は中央道を使って2時間ちょっととかなり行きやすい場所にあると思いますとてもいいところだったので是非参考にしてみてください 関東での道のりと途中のお店を簡単に紹介します中央道で向かう場合勝沼インターチェンジで降ります料金所を出たら甲府山梨方面に進むと国道20号線に合流します 少し進むと下岩崎という交差点が見えるのでここを右折します右折後しばらく直進するのですが沿道にはワイナリーやぶどうの直売所が並んでいてご当地食材が調達できます しばらく行くと県道三十八号線にぶつかります。右手のワークマンが目印でここを右折します。この県道沿いには大きなスーパーやホームセンターがあるため。キャンプに必要なものは大体揃います。 38号線をまっすぐ進むと新早草橋北という交差点で国道145号線とぶつかるのでここを右折しますこの辺りからだんだんと山合いの見えるのどかな風景に変わってきます 140号線を少し進むと、牧岡トンネル南という交差点が見えてくるので、今度はここを左折します。ここからキャンプまではまっすぐなのですが、だんだんと山道になっていくため、買い物はこの交差点までに済ませておく必要があります。進むにつれて、だんだんと山道になってきますが、車道は割と広いのですれ違いの心配などはありません。 少し開けたところに7インチキャンプの看板が立っているのでここでゴールです入り口からの雰囲気です入ってすぐにいくつかの大きなサイトが見えてきますこの日は僕の他にはグルキャン一組だけでした サイトによっては完全に仕切られているため、プライベート感があります。まだ受付等などはできていないので、オーナー用のテントが立っています。 今回僕は奥のサイトにしてもらいました山あいの景色が綺麗で初日は曇っていたのですが翌日にはサイトから富士山がよく見えましたもう少し登るとトイレと水地場があります プレオープンなのでまだ仮設ではありますが清掃が行き届いていてとても綺麗ですウォーナーさんにお話を伺ったのですがここは元々釣り堀だったらしくその時のロッジや釣り堀施設が残っています キャンプ場の周りを川が流れていてその音が心地いいです今はまだ工事中の箇所が多いですがいずれは売店だけではなくカフェなどもできるそうなので楽しみですすべてのサイトが耐えられ、砂利が整備されているのでとても快適に過ごすことができました 山あいの景色もすごくいいですが、夜は星が綺麗で、この日も夜中、晴れ間に満天の星空を見ることができました。キャンプ場から車で5分程度のところに堤川温泉があり、朝10時からやっているので、帰りがけに温泉に入れるのもすごく良かったです。 今回プレオープン中での訪問でしたが、すでにキャンプを楽しむための場所としては整っていて、とてもいいところでした。今後、設備が充実すれば、もっと魅力的になると思うので、皆さんぜひチェックしてみてください。次回はまた別のプレオープンキャンプ場に行く予定なので、気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。